車はあくまでも快適に暮らす道具車に乗らないといけないわけではないぜ、yeah! ここの。 ちょっと10円芸っていうのやらせっかくなんで食べしながら10 円,、はい、10円芸っていうのをやってていや大道芸みたいなのあるじゃないですか、うんうん、で僕の芸を見てもらって、うん、で低クオリティなんで。うん もしよかったら10円くださいっていう<笑>も<笑>えっとやっってるんんんでですけどのののいいいややもうなんか趣味安定せいへんねああ一応ちょっとまたお品書きが顔芸と。 えー、まあモノマネと一応その顔芸っていうのが浮世絵に出てくる美男子とあのピカソに出てくる絵よろしいですかもうこれでよろしいですかじゃあいきますねあちょっと持ってもらっていいですかじゃあ僕の<笑>いきます、はいはい、<笑>それをその顔ピカソの絵ってはい ちょっと、あの、探す後かで。<笑><笑>あの、ちょっとさあの探すとかであのちょっとあの顔のパーツがね、あの、うん、横から見たら、正面からって、みちゃうっていうんうんうんうん。もう、そんな絵あったかいな。<笑>ちょっとあの、はい。まあ、10円芸とい、うん、はい、間違えてます。あの、いっぱいある中の一つってことだけ覚えてもらえれば。はいはいはい。はい、<笑><笑>すみません。<笑>はい。あの、1円ね。はい。いただけるんですかですええー、初めてです。<笑>はい。<笑> あ, ありがとうございます。いただきました。初<笑>の10円です。えー、あ, りす<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、人あんまりいないしあ、あの、若い人はあんまりいないんでね、ちょっと大学ね、大学や、田舎の大学行こうってなってるんですけど、 いや結構大学密集地帯もう通り過ぎちゃってて戻るの嫌なんでまあなんか農業大学っていうのがあるんでそこどうやねんって感じなんですけどあの普通の大学より人少なそうであと行くのも大変そうなんですけど、まあ、とりあえず行ってみたいと思います見えますかあれが大学みたいですマジって感じだけど よしこの距離はもちろん歩きます車はあくまでも快適に暮らす道具車に乗らないと行けないわけではないぜイエーイ 今十円ゲーってやってて、はい。あ、ありがとうございます。見てもらえるんですか？あ、カメラ大丈夫ですかね？あ、ありがとうございます。えー、じゃあこれお品書きになるんですけど、あ、わかったとブキングブラッドレイで、じゃあちょっとカメラこっち向けて思ってもらっていいですか？自分の城に入るのに裏口から入んなればなるの理由があるのかね？ どうした早く、もう起けと思え起けと思えオールマン君。すみません、たい焼きください。すみません、たい焼きください。よがれよがれやぐ、はあ、らやぐらやぐらやぐらられやらやぐれやぐららやぐらうぐらやら いやーもうなんか適当に目的地あの打ち込んでなんか迷いながらこっちから、ねうん、こんなとこにおるさかいに飛鳥のもってたのかしかしせやけどようそんなことするな親何も言わへんのいや親言ってないっす言うてないのほん<笑>ら何日間も出てんねやほんだらまああのまあ下宿してるんでああ行て高げて吐い て, 入ってはい、ええ歌舞伎界や そうっす。<笑>平成の歌舞伎モンスいや。ほら、歌舞伎しかないやん、こんな格好すい。いや、やいや、まあ。これでもお金でいいやんな。お、金で使うやんな。まあ、そんなっすよ。全然、やっぱり。ご飯食べんないや。もう、ご飯は全然、そんなに食ってます。 そうなんですだから今からちょっと銭湯を探さなきゃ、ね、ここここ方角的にはお風呂と一緒 と, いここ と,、はいとはい、はあはい、ま おーいやーちょっといい情報を 聞, 聞けてよかったです。こ信信号はあや、はい、信号何にの、あ、はあ、いまね、あるここら来 る, こ る, らであるうこ、ま、はんははあ、いいいいにまままでででだだそそ寝すね まあ、いいじまあ、でも行きながら誰かちょっと止めてくれる人いないか探しながら行きます。かいい 田舎の人って止めてくれるもんじゃないんですかい 戦闘あるある、マスクつけたままロッカーの鍵閉めちゃう。はいというわけで、えー、今ね、銭湯行ってきてコーンランドに来たわけですけれども、えー、めちゃくちゃ気持ちよかったっす、もうね、あの戦帰りの武士の気持ちが分かりましたね。えー、あとね、関係ないんですけども、下駄ね、ずっと履きすぎて、脱いだときにあの逆に平行感覚をおかしになってもうって酔うっていう謎の現象が起きました。 えー、ねちょっとお風呂ゆっくり使ってたらもう結構暗くなってしまったので明日ねどこ行くかを決めて、えー、決めてというか、まあ、考えながら今日の寝床も考えていきたいと思いますあ、物の消、ね、えー、マジですかえぇ、ー、マジでありがとうございます